賞という賞をいただきました。皆さん拍手。ええええありがとう。たくんの皆ありがとう。<笑>はい。じゃあお時間もあるかと思います。早速進んでいきたいと思います。浦和よさこい十六回目。笑うカドには服着たる。七色 C の皆様。ほ な, ぼ, なぼちぼち。 参りましょうか見事笑顔の花を咲かせましょう青毛や虹色過去大小はくじけそうに辛くとも下を向いたら見つからない大切な仲間の笑顔でさえだから勇気を出して笑顔の花を咲かせよう った心空シズフをあげる Seek your. ってしまえばあっという間でございます七色しみ本日ラストエースとなりました最高に素晴らしいこの浦和の虎の元七色しみをみんなも浦和よさいで踊る楽しさを分かち合ってまいりましたまた来年もねこうやって皆な 終わったね治れ浦和の皆さん七色染味でございましたありがとうございました楽天のみなありがとう